昨年に引き続き今年もやっていくぜグラニン福袋動画2021本番いきますはいというわけでよーおうおおうこれさで、えー、て切られてるみたいな感じなんですけどもカメラ OK 音 OK 役者 OK よスタートどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です はいほんとはですね1月1日に公開する予定だったのですがグラニフのですねサイトを見ましてですね1月1日から通販が開始されるということで早めにこの動画を出すことにしました今回紹介するのはブー、うん、デザイン T シャツストークラニフというわけでズミこちらですデザイン T シャツストーラニフ 80点うん60点70点60点60 点, 60点70点こういうこういう遊びではまた次の動画でふっえー、監督またも買ってしまいました、えー、約1年ぶりですね通販で予約したものが、えー、届きましたはいやっぱですねグラニフといったら、まあ、遊び心がある T シャツ2021年版も、えー、楽しみにしております今回は M サイズを購入しましたはいでちなみにですね今こちらの服はいこちらの服 はい、こちらの服なんですけども、ラットね、2020年の福袋で購入したものがですね、こちら。はい。はい、で、今回の福袋なんですが、前回同様ですね、T シャツが5枚、長袖が1枚、秋冬商品が 1枚、合計7着入っております。どんな服が来るのでしょうかはい、昨年もですね、こちら買ったんですけども、監督ラブの動画でもですね、ちょいちょいこのグラニフの服を着て撮影もしておりました。今回のこのグラニフの動画なんですけども、普通にですね、これ出ましたーって言ってね、見せて終わるだけだったらつまんないので、今回も職場に着ていけるのかというところでつけていきたいと思います。はい、というわけで早速福袋を開封していきたいと思います。で、このグラニフさんの福袋ね、前回も 確かにおしゃれだったけど今回さらにおしゃれだね捨てるのもったいないんだよこの生地とか 何, 何なのこれ布布ちなみにですね通販で買ったんですけどもこれがですね直接このままで届きましたいやかっこいいなよし開けていこうおこれのり付けだここビリビリって開けれますねはい前回同様ですね袋にひとまとめとして 入っております。一旦この袋に戻しますね。はい。というわけでですね、今回はですね、どういう感じになるのか、一眼レフとスマートフォンの2台カメラ体制でやっていきたいと思います。では早速1着目いきたいと思います。まず1着目、こちら。もうこの1点でですね、2750円ですね。もう半分以上元が取れました。はい。これはタコかなタコの上にエビが魚を釣っているなかなかカオスな T シャツですね。では早速着ていきたいと思います。 はいというわけでですねエビが釣りを垂らして魚を釣っているエビは陸地だと思ってたの実はタコだったみたいなこういうストーリーですかねというわけでこんな感じの服装になりますえーとこれ職場に来ていけるかとうーん<笑>ちょっと無理だなでも個人的に好きなんでこの YouTube の撮影とかで使っていきたいと思いますでは次行きましょう次こちらえちなみにこちらもですね2750円なんではいもうすでにこれで元が取れましたこの後ろのね この背中にこのなんかもある。これなんだよなんかの魔法人ですかでは早速着ていきたいと思います。はい。こんな感じの服になります。やべえ、なんか怪しいな。なんかもう魔法ダしシみたいな感じですね。うーん。これはいけるね。グッドです。なんかはさ、このさ、この的なんかダーツ。はいポーンみたいな感じで。はい。では次いきたいと思います。はい、次。こっち。おい、なんだこれは。 なんか、なんか色が2パターンこちらでーす。こういう感じのやつは買ったことないですね。はいというわけで、おうおう、これさ、でって切られてるみたいな感じなんですけども、えーど、どうでしょうか服でしょうかはい。うん。これは職場に来ていけるよね。いや、ちょっとでもきついかな。これちょっと難しいかな。ギリギリいける。この濃いの。 はい、次、こちら。どんぐりですね。真っ赤です。これはですね、これはもう闘牛なの布にいいですね。はい、こいこいこい。はいみたいな。えっ、ー、と、どんぐり、どんぐりこい、これ何これ後ろに何だこれはこれなんだろうはい。めっちゃ真っ赤。めっちゃ真っ赤。地染め T シャツです。どんぐり T シャツです。これはダメですね。じゃ次行きましょう。はい。次、こちら。 あ、ちょっとこれ一番好きかもしんないあいいねこの色使いいいねここにはイラストが描かれておりますこれはいいんじゃないちょっと着てみましょうはいはいうんいい感じじゃないでしょうかこれちょっと今までで一番気に入ってますね 半袖の T シャツですね色使いもいいですねグリーンと白で、うん、でこれ氷でこれが海かなえ職場で着ていけるでしょう OK ですで次いきたいと思いますはいまた同じく白なんですがこちらは何だ長袖ですねレモネードスタンドレモネードスタンド後ろにはこちらこういったデザインがありますはいこれはいいんじゃないでしょうかはいはいこれは職場で着ていきます 長袖いいですねまあこれに何か羽織ればですね今の季節でも日常使いもできるかと思いますこちらはですねこの7枚のうちの1枚だけ入っている長袖のロング t シャツとなりますはい次ラスト行きたいと思います秋冬用こちら クジラおこれだけ高いぞこちらだけ、えー、4378円ですもうこれだけでね税込み入れたらもうほぼ5000円近いんで、えー、秋冬用の長袖のいいねクジラですねビアグッドワンで後ろにですねこういったイラストが描かれておりますはいうんうんうんうんうん悪くないですはいこちらもですね職場に全然来ていきますというわけで全て開け終わりました というわけでですねそれだったでしょうか今回購入したものはですねこちら m サイズの5000円の ものとなっております。まあ、送料で約 5,500 円ぐらいですね。興味がありましたらですね、概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧ください。1月1日のですね、0時から通販、オンラインショップでこちら販売されるそうなので、ぜひご覧ください。えー、この動画を最後まで見てくれた方の中で、えー、まだチャンネル登録をしないよって方はですね、えー、ぜひ、ポチッと登録していただければなと思います。あと、よければ、グッドボタンお願いします。年末年始に関してはですね、福袋動画をメインとして動画を投稿しておりますので、えーもし 興味がありましたらですね、他の動画も見てください。ではまた次の動画で会いましょう。